皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年8月21日、今日の魔法の迷宮フィーバーは、ついにエビルプリーストのカードをくれました。そろそろ本気出してエビルプリーストの持ち寄りに参加すべき時期ですね。今日はラミ道の最終日でした。水前出現はやはり水の塔なので、その近くにいるという予想はできましたが、実際に探すと意外に面倒でした。 許せるか許せないかで言ったらすらみちも許せない部類になるのでしょうがはぐれもんに比べたら相当マシという評価になりそうです最終日なので残っているマイレージコインを福引券に交換します多数もなくぴったりと交換できましたその後何かんやありまして日付が変わりました記念ライオスライムのセリフもだいぶ簡略化されました あと3回バトルすればぴったりだったのですが、結構壮大な波数が出てしまいました。もったいないですね。交換期限は来週の日曜日までらしいので、忘れずに交換しましょう。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。